会場の皆様、こんにちは。こんにちゃん。よろしくお願いしました。座長のサブチームです。本日お忙しいけれども、皆様手拍子、お手拍子、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。欠かないまぼろし、鏡に映る美しい花。 手は見えるが、手に取ることはできないもの。それが疾風流与謝会。疾病ランド2022強化水月。 以上の皆様に感謝を込めてお願いいします。